そこで、トイレの中で朝ごはんを食べる、トイレに半日くらいいることもある、と明かすも、どうせキャラ作り、さすがに話し盛りすぎ、と指摘する声が多く上がった。キングプリンス派2018年5月にシンデレラガールでデビューすると、初週売り上げ75万7000枚を記録。同曲は平野出演の、 花のチャレから花男 NEXT シーズンからどうにも使用され、このドラマで一躍人気者になったはずだったが、平野はここ、最近11月9日公開の映画ウィーラブの番宣のため数多くのテレビ番組に出演しています。デビュー後は将来の夢はお札に乗ること、 と言ってみたり、電柱にぶつかって血だらけになったエピソードを語るなどして、世間からも天然キャラとして面白がられていましたが、さすがにトイレで朝ごはんを信じる人は少なかったよう。キャラ作り、お疲れ様完全に滑ってる、るといった声が上がり始めています芸能ライター。さらに、翌日5日に出演した、通会 TV スカットジャパン。 富士テレビ系でも過去バレンタインデーにもらった65個のチョコレートを全部フライパンに集めて溶かし一つのでっかいチョコにして冷凍庫に保管してましたと衝撃のエピソードを披露。ネット上ではさすがに嘘っぽくない話し盛りすぎでしょなど真偽を疑う声が噴出していた。 テレビに出演するたびに天然エピソードを次々と披露する平野ですが旅を越した天然にネットユーザーは食笑気味の様子。この子の発言は全部が嘘っぽいもうこの人のネタ飽きたという声が出始めた以上しばらくおとなしくしているのが特策かもしれませんどう 先月の26日には、メンバーの岩橋玄樹がパニック障害の治療のため、一時活動を休止することが発表されたばかり。グループのエースとして頑張りどころではあるが、少々やる気が空回りしてしまっているのかもしれない。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。